はいどうもみなさんこんにちは。ゆずぱみこチャンネルのエビマヨピーナッツうんこです。エビマヨって言ったら何ですかそうですよね。共産すぎですよね。<音楽>てことで今回は原神のカードゲームの七須召喚をやっていきたいと思います。マッチング。ではよろしくお願いします。七須召喚はね、構成がちょっと今まだ探り状態ではあるんですけど、カウン・フィッシュル、 スクロースのパーティーが今んところ強いのかなっていう風な感じでは今んとこ思っちゃってるかな最初に渡された5枚の中から交換したいカードを選んで交換できますとで交換した後にまたさらに5枚になるように手札に行きますで出陣キャラを1人だけ選びますカウンウがいいんだけど今回はフィッシュルにしといて1ターン目はコストを下げるところからでダイス を振ることができるんですけど、ダイスは他のゲームで言うマナ的な感じ。キャラクターを動かしたり、カードを使ったりするときに使う。シャドーバースでいうなんかあの、うん、よくわかんないゲージのやつ。毎ターン溜まるやつ。でもこれは、毎回固定で何個振るかっていうのは決まってて、8個のダイスのうち、振り直すことができますと。1回だけ。で、カードによっては何枚も何回も振り回したりすることができるようなやつもあるので、そういうのを出して、振り直しができるようにしたり、 しますで先行後攻に関して言えば、最初にターンを終了した人が、えー、先行を取れます。まずは、関羽の、えー、っと、装備を固めていきましょう。の後に、じゃあ、キャラチェンしても大丈夫な形にしながら、えー、っと、そうだな。 オズを使って、スキルでダメージを与えますえ。うん。同じだね。先ほども言ったように、先にターン終了した方が、次のターン、次のラウンドで先行が取れます。ですので、私はここでターンエンドします。まあ実際ね、ダイスがまだ一つ残っているんだけど、使わなくてもいい。 っていうか使うカードがなかったから単演度してもいいかなっていう風な感じかな。相手も2つ残ってたね。まあまあまあいいでしょう。次は弓だね。もらった。まあ自分的には実際今、あの、なんていうかな、こう、雷で来てるわけだから、雷で、その統一してそのまま続けるか、 まあ、氷で変えて、あの、元素反応みたいな感じで、これね、あの、ルールがあって、元素反応を起こすと、こういう風な感じで、氷と、えっ、ー、と、雷の属性だったら超伝導になってダメージがプラス1。で、他のキャラに貫通してダメージを与えることができるから、実際に強いというわけであります。じゃあ、ここでやるのは、弓を装備させるのがありかな。 で、とりあえず、スクロースにキャラチェンジしておきます。うしたら相手がキャラチェンジしてくるか、そのまま殴ってくると思う。でも本来だったらここでキャラチェンジしといた方がいいと思う。オズはね、そうだね、キャラチェンジするよね。だったら、じゃあカウンにして、これを溶かすでしょ 痛いな。普通にちょっと痛い。カウンにして、あ、そうだね。これだったら今コストが2の状態だから、交換する必要なかったんだ。やっちゃったな。じゃあ、とりあえず攻撃仕掛ける必要は、まあ、あるかないな。そうだな。じゃあ、普通に攻撃しちゃおうか。召喚決勝 で、これで攻撃することを、あの、ダメージは確かに少ないけど、ガードがつきます。で、次に、フィッシュルの、このオズで、ダメージが貫通する超伝導で貫通して、11で食らうから、まあ、あでかいのはでかいかな、っていうふうには思うかな。とりあえず、回復しとこうか。で、ターンエンド。で、次は、じゃあ、これ使うために、唯一の心っていう装備カードがあるんだけど、これ、カウにしかつけれないカードで、 これをつけると何が起こるかっていうと、あのー、これ以降、このこいつのスキルを使うたびに若干有利になる。だから、それを手に入れるために今から氷属性のダイスを増やします。まあ、だからない、ないときは、振り直す。ないな、どうしようか。なら一つカードを捨てて変えるっていう風な手があるので、それで行きましょうじゃあ。 えー、っと。まず、じゃあ、そうだな。移動させて、ダイスないよね、ダイスないよね。これは一回ダイス直す、ダイスを変えて、何でも使えるダイスと氷2にした状態でこのスキルを打つと。で、貫通ダメも当たるから、 いいかな。で、ターン終了。実際これは、うーんと、これを出しといて、相手が次のターン攻撃してくるかどうかでちょっと変わっちゃいそうな感じがある。攻撃してこないことを予想して、ここで何もせずにターンエンド。ーターンエンドでいいか。 ここで通常攻撃するのはマリだけど、したところでそうだね。4残す可能性も全然あった。あとカードで消費する可能性も全然あったから、なんとも言えない状況ではあったな。え、氷属性か。じゃあ、え、今回は、え、風、オズ出すか。オズ狙って、 っての。いや、でも普通に氷で氷押ししてもいいかもしれない。あ、出ないか。で、さっきの、あの、図書館を出したおかげで、もう一回ダイソー引き直せますと。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあいいでしょう。まあいいか。とりあえず、ね、アルティメット攻撃して、 味方を出す。この相関物に関しては、あの、エンドフェーズっていう、あの、このラウンドが終わるときに動いてくれるから、落ちていいね。で、えー、っと、風で攻撃しに行こう。そしたら風は拡散になるから、この拡散のおかげで、あの、氷が雷とぶつかってしまって、 またここで超伝導を起こして2ダメージ。2ダメージじゃない、11でダメージが食らうと。よいしょ。いい感じね。じゃあ、エンドで。 もう何しても勝ちな気がするけどな、全然。風、氷。まあ、でも氷で殺すのが一番いいか、じゃんうーん。はい。カウに変えた後が怖いな<笑>。カウに変えた後が怖い、これは。 大丈夫かこれ。今結構スタミナっていうか使ったから、多分ないと思うんだよね。あんまり攻撃してくるってことは。も無理に攻撃してくることは可能だから、殺されるだろうなっていうつもりはある。でも、殺してこないんだ。じゃあ、全体攻撃で、殺しましょう。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。 誰が一番面白いだってユースパミコチャンネル登録しか、かたん